今日も外から帰ってきました今日もですねまた別の短期バイトに行ってきまして新しいお仕事をしてきました単発のお仕事なので今日一日だけだったんですけど気分転換に新しい仕事が経験できて良かったかなと思ってます今週はですねずっと風が強くて今日も 夕方から風が強く吹いてます。で昨日ですねイギリスに来て3ヶ月が経ちました。ということで今日はイギリスに来て3ヶ月経った今の心境などをお話ししたいと思います。最初の1週間目は VRP カードを取りり、に行ったり イギリスの信号に慣れるのが大変だったっていうのとあとはその後ははヶ月目は家探しがとても大変でした。結構私は13軒ほど家を見て回ったんですけど1週間の間に13軒家を回る用事を詰め込んだのでその1週間はすごく疲れてました。で、その後、 仕事が始まって短期のバイトをしてみたりあとはフルタイムのお仕事が始まったのでそちらを今継続して続けているというところです、まあ、フルタイムと言っても週6日間が営業日なんですけどフルタイムで働きたいですって言ってしまうと。 六日働くことになるのでお給料的には六日働くといいんですけれども体力的な面も考えて週五日で働いてますなので他のお仕事だったらフルタイムっていう定義なんだと思うんですけど私の契約はフレキシブルという契約になってますただ名目はフレキシブルとなっているんですけども実質5日は働くっていう 契約で今レギュラーワーワクをしていまは、まあ、そのレギュラーワークや短期バイトで何をやっているのかっていうのはまた気が向いた時にお話ししようかなと思います。で12月の下旬のクリスマスや年末のあたりはですねコロナのワクチンを打ちに行きまして副作用で寝込んでいました。 なのでクリスマス前後は結構副作用に苦しんで家でで寝てたという感じです。2回目のワクチンを日本で打ったんですけどその時に副作用が結構あってで今回イギリスで3回目のブースターワクチンを打ったんですけど副作用が出るなっていうのが分かってたので食材を家に買い込んで寝込む準備をして家で寝てました。 コロナの状況じゃなかったら年末年始のカウントダウンに行きたかったんですけど今年はないっていうことだったのでまあ家でゆっくり過ごしてましたまあただ花火は上がってたみたいで家の周りですごい花火の音が聞こえて年の変わる瞬間の午前0時にみんな家から出てきてですねあの花火の様子を見にみんな。 外に出てきてきましたでその後2ヶ月目に入って仕事になれるっていうのが一番の課題でしたまあなんとかついていこうと思って同僚の人たちに助けてもらいながら仕事をしましたあとは北の方の地域に国内旅行にも行きましたで3ヶ月目に入ってまあまた短期の お仕事をしまして3ヶ月目は今日を含めて2種類の短期バイトをしましたなんで2種類も短期バイトをしたかっていうとレギュラーワークの方がうまくシフトの都合が合わなくて週3日になってしまった週があったんですねでそうするとお給料的に困るなっていう風うに思ったのですぐ短期バイトを探して 見つけたらたまたまちょうどいい時期に求人が出ていたのでやってみようかなと思って2種類働いてきました3ヶ月目は、まあ、2月なんですけど寒かったっていうのもあってあんまり旅行をする気分になれなかったのであんまり今月は遊んでないんですよね遊びの予定を 入れてたんですけどそれも突然朝キャンセルになってしまったのであんまり今月は遊んでないですなので来月3月になったらもう少しあったかくなると思うので少し休みの日は遊びに出かけようかなと思ってますやりたいことリストっていうのを軽く作ってみたんですけど結構やりたいことっていうのが出てきて。 リストに書き出してみると2年間の間にやりきれるのかなって思い始めたので休みの日は休むっていうのも大事なんですけど自分のやりたいこともやりたいのでうまく体調をコントロールしつつやりたいことリストを1つずつやっていこうかなと思いました、えー、あと3ヶ月経ってみて 海外に来るとホームシックになることがあると思うんですけど私は今のところなってないです高校時代に1週間ぐらい修学旅行で家を離れて家族から離れた経験っていうのがその高校時代の1週間ぐらいだけなんですけど今のところホームシックにはなってないです なのでこんなに長期間家族から離れたっていう経験は私の人生の中では初めてなんですけどまあ今のところは大丈夫ですね。日本の方がああここはいいなって思ったりする時はあるんですけど帰りたいかって言われるとそこまで強く帰りたいとは思わないです。でも 適用してるのかって言われるとそうでもなくて、仕事の面でですね、まだ適用しきれてないので、その点が今ちょっと不安ですね。で、私はですね、 HS で処方箋をもらった時の話なんですけどかかりつけ医のことを GP って言うんですけど私のかかりつけ医はオンラインでまず自分の状況がどういう状況であるかっていうのを申請するんですねでそうすると電話がかかってきてアポイントメントをいつ取りますかっていう風な電話がかかってきて予約を取りました で英語で説明するのが難しいので直接病院に行って対面で先生と話したいですっていうのを言ったんですけど今コロナの状況なので電話の診察しかできないっていう風に言われてあ難しいなっていう風に思ったんですけど、えー、電話診察の予約を取りました。でで電話で自分の の状況をを伝えてて処方箋を出してもらったという形です。でその後指定された薬局があるんですけどそこに行って、まあ、バーコードを薬剤師さんに提示すると処方箋を探し出してきてくれるのでそれで奥の方からお薬を持ってきてくれます。で自分の誕生日とか 自分の住所を確認した後にお支払いをしてお薬をもらうという形になります医者に処方してもらわなくても薬局とかにも売ってるんですけど私はお医者さんの処方箋がいいかなっていう風に思ったので NHS で処方してもらいましたという感じですねまだ3ヶ月目で残り1年以上残ってるので 英語力を上げてイギリス生活を楽しんでいきたいかなと思います。まあ、要は3ヶ月経っていうことをお伝えしようと思って今日はビデオを撮りました。ね、ではまた動画を更新していきます。